皆さんこんにちは東海大学吹奏楽研究会です現在約90名で活動しており三大演奏会をはじめ地域の依頼演奏など年間約50の演奏活動を行っていますそれでは同研究会のサウンドをお楽しみください Hopp, zip, hopp, hip.